菱形香川丸亀国際ハーフマラソン2月5日香川丸亀篠原孝太郎駒台が1時間0分11秒をマークし昨年の全日本実業団ハーフマラソンで2学年先輩の三野力がマークした日本人学生最高タイム1時間0分40秒を大幅に上回った54分08秒 10を28分04秒とハイペースで通過し、外国勢3人と大田智樹、豊田自動車、笹原、吉田霊氏中央学大の3人に絞られた。日本勢は14を前に外国勢に離されたが、15km を42分18秒で通過し、やがて大田と笹原の一騎打ちに、20km 手前で大田に離されたものの、 笹原が日本記録に11秒と迫る歴代4位の好タイムで走り切った。笹原は昨年4月の日本学生個人選手権5000メートルで優勝した実力者。怪我が多く、1年時の学生駅伝は出雲駅伝、1区8位のみの出場となったが、 今季は全日本大学駅伝国区区間2位、箱根駅伝三区区間2位と吉見総し、駒台の三冠無理へ貢献した。なお、ハーフマラソンの学生日本人最高記録保持者は、2013年の村山健太、現夜佐彦生、から昨年の3夜、今回の笹原と、駒台の選手が続いている。 学生2番手の吉田も、日本人学生歴代2位の1時間0分31秒。チームは箱根駅伝の出場権を得ることができなかったが、12月3日の日体大長距離競技会では1万メートルで、今季日本人学生最高の27分58秒60をマークしていた。 笹原と吉田は、共に千葉県出身の同学年で、2020年の千葉県高校駅伝1区では、富里高の笹原が区間2位、拓大広陵高の吉田が区間6位という成績だった。条件に恵まれ、1時間1分25秒の若林博紀、青学大、第1時間1分台も5名、1時間2分台も20人近くと、学生選手の好タイムが続出した。 スキリックス編集部。